えー、こんにちは黒田和之です。今日もご視聴ありがとうございます。今日はですね、えー、小説をまたぐフィルというよりかは、まあ一つのこのフレーズなんですけど<笑>まあポップスの人が非常によく使うフレーズですね。スネアに向かって、えー、こう加工していて、で足それはなんでかとこれだと、これだとスネアが行きにくいから足を1個挟んで で、こういうふうだとバストラに行っちゃうじゃないですかバストラに行くとこう、8ビートスネアの2音の流れが。で、こう変わっちゃうんだけどこれを。っていうふうにいきたい。でこれ6連符にするときはえここに書いたやつね。 こ, ね、こういうフレーズです。足がダブルが苦手な人、これではあと こ, う こ, うこれこういくと交差しちゃうんで。で これは苦手な人は多分もう一個使ってこうやってこうやっでこれはぜひこっていただっていなと思いますやこれは、えー、こうこ 旅行緑車家のですねメラーっていう曲でよく使ってたんですけどこの2拍目に歓ガキがパーンってこう吹くそこに合わせたいねなのでこのリズムパターンこのシェイクってやつ使っててあの<音楽>このタ「タートとターン」って言ったらこのスニアの引っ掛けからこのドッッツッ つったドうなので「つったドーで戻ってるこのねだ8ビートやってる。 感じで自由に入れてもらうと流れがこう同じ空気の中でこうのスネアが強調される感じ手前にフィルインが入っててそこに到達するのでそこがすごい強調される感じそしたらここをスネアにタタタタっていうフィルインを入れてここがつなげるとこの小節をフィルインがまたいちゃうみたいなイメージになる。 すすごくよくよ使ううんでででねなのでこれを覚えていきましょうでチキンの6小節目はこれ小説またぐわけじゃないけどここにほら4拍目に「スタ」って入るじゃんそこをその強調するのに「プッとそっとドン」っ下がっちゃうんじゃなくてあくまでもアップビートでいきたいそしたらここ6連符だと。 いうので合わせてあげるとそこがすごい感が強調されるって感じで使えますね六連符でそしたら手前をもっと手前からフィルイン六連符手前にフィルインを長く入れれば入れるほどそこへのこう 力が強くなるので強調したいっていうところに使っていただければいいと思いますなので6連携にするとね結構かっこいいのでよく使うその手前にフィルインを 助走をつけてそこにバンってジャンプするみたいなイメージで使ってもらうとめちゃくちゃうまくいくと思います。なのでこういうふうに考えて、えー、こう裏裏拍2、4拍へのスネアへのアプローチのフィルインということで、えー、今回は小説をまたいだり、えー、4拍目に、えー、こうここ1拍目からフィルインでこガーってきて、 スネアにこうバーンってこうアップビートでこう上げて上げて頭にこうドンと落とすみたいなのの感覚っていうのを身につけていただけたらと思います。というわけでね、こういうのをどんどん使っていただければと思います。はい、えー、まあこういうねお役立ち情報をずっとやってますので、良、えー、ければチャンネル登録の方もお願いします。でこちらの譜面の方はですね、メルマガ登録と LINE 登録していただいた方は過去の、えー 資料の中にこれ譜面ダウンロードできるようになってますのでわからなければまた聞いていただければと思いますなのでぜひ詳細だから登録してくださいね本日は以上になります今日も最後までご視聴ありがとうございました